申しておりますご不便お待ちしますがご協力お願いいたします。 左手前方に見えますのがホテルオークラ jr アウステンボスです。地上12階高さ6。6メートルオランダにあります。アムステルダム中央駅をチョイスに再建したホテルとなります。 ついでに見えますのが紅葉と風車が楽しめるフラワーロードです。現在花畑にはパンジービオラベゴニアが咲いております。お時間ありましたら風車とお花畑をバックに記念撮影どういかがでしょうか。 右手に見えます機材が日本最大全長8 5メートル光の噴水ショーウォーターマジックの会場となります。本日ですと18時30分から20時30分までの30分間隔でショーが開催されます。こちらはフラーロード出口近くの橋の通しの間から行くことができます。 左手のエリアが別荘地はスナーですマスナーはマンションタイプが10棟、120棟、このデザインサイトが130棟、すべて異なるデザイン住宅となっておりますお男の方が別荘として利用していますが、上に住の方が定住されております住宅の6割ほどにサーバーし設置されており、クルーザーで水門を通過して大村湾に出ることができます こちらの物件はすべて赤くなっておりますが、オーダー様が動んをお買いしまして販売されている場合があります。こちらの住所が長崎県佐世保市カーステボス発となります。住所の名前、店のカーの名前が付けられております。 月での大きな建物が7月16日にお越しました。小別になった気分で不思議な森を冒険できます。実は屋内型アサルチックキッズワールドファンタジーフォレストです。